どのように暮らしていたのかが気になりました。トランティス大陸では、アトランティス人と宇宙人が一緒に仲良く暮らしてたのううん。地球人と宇宙人は居住区も違うし、そもそも宇宙の決まりで基本あんまり関わっちゃいけなかったんだ。だからごく一部の宇宙人しか地球人とは関わっていなかったんだ。 そういうい宇宙の決まりがあるんだねうん全てのものには周波数というか波動レベルというものがあってねその差が開きすぎていると接触することによってお互いに悪影響が大きいんだどういうこと例えばキンキンに冷えたグラスに熱湯を注ぐと温度差でグラスが割れちゃうでしょこのよように悪影響が大きいんだよ 私はそのアトランティス人に接触できる数少ない宇宙人だったんだへえじゃあアトランティス人がどんな風に暮らしてたとかでは知っては知るんだねそうだね覚えてる範囲なら話せるよじゃあアトランティス人の住んでるところってどんな感じだったのうーんとね アトランティス人コロニーの方は今のイスラエルのナハラルってところに形が似てるんだけど居住区は円形形が基本だだったんだよねよく水上都市みたいなイメージで描かれてるけど実際はこの画像みたいに陸地にあったんだへえそういやではなんでアトランティス人と関わってたの えー、とね主に宇宙の仕組み宇宙の方程式を教えていたんださっき話した宇宙の決まりもこの宇宙の仕組みをもとに決まっているんだよ宇宙の仕組みこの宇宙中がどう動いているかの仕組み方程式だよ。でも方程式といっても数学や法律とかではなくてそうだね。 リンゴが木から落ちると地面に落ちる引力みたいな法則だね引力みたいにそれって科学的ってことうーんそう聞こえちゃうよねごめんねうまく説明できなくて科学的だけじゃなくてね例えば自分がしたことは自分に必ず返ってくるみたいにこの世界は 宇宙中たくさんの宇宙の仕組みに従って動いているんだえー、僕はそんななな仕組み知らいいし誰にも習ってないよ私も前世を思い出すまでははっきりとは知らなかったけど考えてみたら思い出す前からもなんとなーく分かってたことがたくさんあったよそもそもトカゲ星人がなぜ地球人を作ったのかその理由も 宇宙の仕組みと深く関わっているんだよえぇ、ー、僕たちが生まれた理由にも関わってるんだねいよいよ話は地球人誕生の秘密に近づいてきました